三十年前突然出現したバーニッシュしかし今バーニッシュの脅威は駆逐されずバーニングレスキュー失踪を要請バーニングレスキュー失踪中はバーニッシュフレアのソークスだこれ以上近づけませんガロを上げて俺の火消し魂に火がつくぜ降りてこいよ親玉やろう正々堂々勝負しあ、見やがれ まだガキじゃねえかリオフォーティアはぁもうめっんすーねバーニッシュも人間だうたしなバカくバカだな地球の近く内のマグマが暴走している三十年前の大延長の何倍もの規模だ火を起こすのやめられねえのかバーニッシュの宿命だ 成, 果成功ですよいよだや め, やめー来い人類の命運は誰かが担わなければならない見上げた理想は地に落ちようと掲げた希望は砕けねえ見せてやるぜ炎の火消し流しや